それでは以上を踏まえまして、中国女王三法の計算量の見積もりに進みたいと思います。で、この中国女王三法を内容をもう一回復習しますと、まずは N1 とから Nk という数ですね、R と書きましたが、実際に具体的には計算する際には整数と思って問題ないんですが、 まあ、n1 から nk、互いにそうな n1 から nk があって、それから、あと a1 から ak ですね。これもあの整数と考えても問題ないですけれども、整数、うん、あのこういう値があったとき、があったときに、そのこちらの合同式ですねその a。ここを満たす a を求めると。で、a はどういう条件を満たすかというと、まあ、ni で割った乗与がまあ ai に等しくなると。まあ、そういう a を求めましょうというのが、あのチャイニーズリマインダーアルゴリズム。 の内容です、すあと、その、与えられた数の長さに関する仮定をいくつかあの入れておきます。でまず、あの、法の n1 から nk ですね。法の n1 から nk はあの単精度の、全部単整度の整数ということにしておきますので、えっ、ー、と、ni の長さはオーダー1ということにします。であと、えっ、ー、と、上位 の, の a1 から ak についても、これも単精度ということにしまして、で AI の あの長さはオーダーの1ということにしておきます。で、あと、とまあ、N ですね、N というアルゴリズムの中ではこの N1 から Nk の積 N を扱うわけなんですけれども、でこの N の長さはまあオーダーの L という、ラジエルですね、オーダーのラジエルということにしておきまして、そこで、その、まあ、 以前ですね、その中国女王三法の授業でもやりましたけれども、この法の個数、K についても、まあ、オーダーのラジエルということにしておきます。で、えっ、ー、と、で、ここでですね、その求めるべきことは、その中国女王三法の計算量を、まあ、この L の、ラジエルの関数としてまあ見積もりましょうということです。で、一応、 あのー、まあアルゴリズムの計算量の見積もりをするために、一応そのアルゴリズムの中身をこうざっと復習しておきますと、まず最初、ステップ1でですねそのまあ EI を求めるという部分がありまして、これをその i が0から k まで、これ1ですかね、ごめんなさい、0か ら, K1 から k ですね、1から k までまあ繰り返します。 で、じゃあ一応、まああの、アルゴリズムの説明をしながら、計算量もこう見ていきたいと思うんですが、えー、とまず、えーと、このステップ A のところではあの、Ni スターというのを計算しておりまして、これはそのうんと、まあ、この N をですね、それ、N この積の n を ni では割るんですけれども、そうしますと、うんと、まあ、もともとの方、n の長さがオーダーの l で、ni の長さがオーダーの1ですので、その時の序断の計算量がオーダーの l ということになります。で、次に、ステップ b では、その ni スタート ni の、その、えっと、 拡張有機と誤助法によって ni star の逆円を求めるんですけれどもここはその、まあ、各所有機と誤助法の計算量を求める部分でしてで入力の数の大きさを見積もります と,、えー、と ni スターがオーダーの L それから ni の長さがオーダーの1ということでと、まあ、各所有機と誤助法の計算量はその入力の2つの数の長さの積でしたのでオーダーの L ということになります。 C のステップでは、この ti、さっき、ステップ B で求めた逆限に ni スターをかけることで、この ei を求めるんですが、ここは多倍調数の乗算なわけですね。で、乗算に入力される各数の長さを見積もりますと、ni スターの長さがオーダー L で、それから ti の長さがオーダーの1と。 で、序断の、いや序断か、多倍乗数の序断 の, の計算量は、それぞれの数の長さの積に比例していましたから、その計算量はオーダーの L で見積もらえることになります。で、えっと、2番目のステップでは、この A1E1 から AKEK の和をあ、積の和ですね、積の和を計算して、まあ、A を出すんですけれども、ここでは、うんと、 まあ、EI の長さがオーダーの L それから AI の長さがオーダーの1ですのでまあそれぞれの乗算と加算の計算量の合計がまあオーダー L で見積もられることになります。で最後にこの2番目のステップで求めた A をですねその法の N で割って答えを求めるんですけれども でこの時の序断の計算量は、えっ、ー、と、a のあ長さがまあオーダーの l と、それから n の長さがオーダーの l ですので、まあ、この時の序断の計算量が、まあ、オーダー l2 乗ということになります。ということで、まあ、この各ステップの中でですね、その一番、あの、計算が重たい部分はどこかというと、えっ、ー、と、最後の、その、3番目のですね、この a を、 N でで割ったを求める部分でまあこれがあのオーダー L2 乗となっておりましてで結果あとこのまあ中国三王三の全体の計算量としてはあのまあオーダーのラジエル2乗 と, えとラジエルはこの法ですねその法の積ですね N1 から Nk の法の積の長さの2乗という形になります。ここまでよろしいでしょうか。 でえー、と一応です、ね、これに基づいて、えー、とまあ前回 の, そのまあ行列の乗算に関するモジュラー3法の計算量の見積もりができると思いますのでまた各自確認していただければと思います。はい、ということで今回はあのまあ 主に計算量に関する見積もりを行いまして、で と, とりわけその乗算、序算の計算量ですね、の, あの見積もりを行いました。で、その中では、一変数多項式、それからえとた多倍調整数を単整数整数で割った場合 の, あの計算量についてあの説明をしまして、あとは、まあ、あの証明なしですけれども、その多倍調同士の乗算。う 整数の冗談ですとか、あとはあの格子有理と無情法の計算量について紹介しました。で、それに基づきまして、まあ今回あの前回宿題となっていましたそのチュー三法の計算量について説明をいたしました。でと次回なんですけれども、あの一応あの 各所ゆっくりとご助法と中国女三宝に関連する話は一応今回までとしまして次回と再来週の最後の2回でちょっと思考を変えるんですけれども多項式のや整数の高速な乗算法に関する紹介をしたいと思いますで次回はですねその中でもその唐津波の乗算アルゴリズムと呼ばれるものを紹介します